まず、コントローラーの設定画面を開きます。そして、リペアリフュエルのコマンドを割り当てます。そうすることで、プッシュフライトでも燃料を補給することができるようになります。左下の燃料系をご覧ください。こんな感じですね。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月31日。いよいよ2020年も終わりですね。 というわけで、2020年に遊んだゲームの中で一番良かったゲームの映像で締めたいと思います。つまり、マイクロソフトフライトシミュレーター2020です。フライトシミュレーターというジャンルのゲームがあることは以前から知っていましたが、ここまでのものとは思いもしませんでした。XBOX ゲームパスがなかったら遊ぶチャンスがなかったゲームの一つですね。今までのゲーム感とゲームライフがひっくり返ってしまいました。やばいです。 私の中では、これが2020年のゲームオブザイヤーですね。今見ていただいているのは、ブッシュトリップというモードです。この地図でお分かりの通り、南米大陸を旅するモードです。全部飛んだら9時間くらいかかるモードなので、いくつかの区間に分けて、休み休み飛んでいくのが普通の遊び方です。今飛んでる区間は、ここからここまでの区間で、飛行時間は大体いい1時間15分くらいですね。 右上の VFR ウィンドウのバックオントラックボタンを押すと、今どこを飛んでいるかが表示されますが、それをやると実績解除にはならないので、ナビゲーション能力が試されるモードだったりします。マイクロソフトフライトシミュレーターは、本当にやれることが多すぎるので、来年もたくさん遊ぶことになりそうです。残念ながら、今は気軽に世界旅行ができるご時世ではなくなってしまっているので、このゲーム内で世界旅行をするのがいいのではないでしょうか。